皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月26日、クリスマスが終わるとどうなる知らんのか次のコインボスアクセサリーが送られてくる。というわけで、みんな予想していた通り、次のコインボスアクセサリーが届きました。そういえば、いつぞやの DQ10TV で、次のコインボスアクセサリーは、中性のチョーカーのラインだって言ってた気がします。 魔法の迷宮フィーバーの時の動画でバラモスコインとかゲルニックコインとかが配られたから次はこのラインだって言っていたドワーフがいた気がしますが忘れてくださいそして今日は超 DQ10TV の冒険者の超忘年会スペシャル2022が配信されました予想以上の長時間配信だったので今日の動画はこの辺で締めますというわけで本日の動画は以上で終了です